どうもですこの家ね弟の家なんやけど僕ねそこにあの居候させてもらってるんですよあその俺と言っちゃなんだけどね掃除でもしてやろうかなと思って毎日として毎日としてというわけで今回この大豪邸をね優しいお兄ちゃんが掃除しますよ、うん、は早そく行ってみよう<タッ>ちょっとその前にちょっと変身せんといかん<タッ>っうあうお掃除マン はいというわけでね掃除していきまーすとりあえずね最初はね掃除機からかけたいと思いますはい掃除機はねこいつを使おうとバキューム3ただめちゃめちゃすごいんですよこれ何がすげえかってねここがね す, すんごいあの3ここがね最高ここ は,、ねここ は, ね、ここはあのではやっていきますおさんええー 結構この家ね、牧草しとるって言ったんやねきり一つ半ばやへ正直終わりましたタイヤきれいになったああ、うん 掃除き終わったんでね、次の任務はお風呂掃除をやりたいと思いますうおぉビビったぁまじでこれおぉもうキンタカと思ったら俺よ。 やっていきまーす。 ピカピカで、はい、風呂掃除も終わったんでねラストミッション便利掃除に移りたいと思いますその前に一服しますはい次、次トイレ掃除しますあー、うんこついとるね りますお疲れンリウイできませんあん。これ小田裕二だ。